ミューージックスタートいいですいいですいいです。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 今日もーー。今日もとっても<音楽>いいです いいです「いいでででですとってもいいです何何があってももい い, ーでーす い, い生きてるだけでいいです」いい いいいいですいいですいいですミュージックスタート 今日ももとてす。何があってもいいで す, いいです もき何でもるっても。 いいでーす Thank you! ミューージックスタートいいです。 とってもいいですいいですいいですいいですいいです。 いいいいですいいですーですミュージックスタート<フゥ> いいです今今日日もももももももととととててててていいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいででででででででですすすすすすすすす・・ってもいいです・何があっ ででもできるいいですょういい も, いいもとってもいいです <sarà> Thank you. ミュージックスタート。いいですいいですいいです。今日もとってもいいです。いいですいいですいいです。今日もとってもいいです。い い, いですいいですいいです。とってもいいです。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 でもいいです「いいでででででですすすすいいですいいですいいですいいですでとてもいいいいとてててもももがあっっっきてるだけでいいです」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 ででもきょうもとっても。 Yes!Thank いい you.